あまり普段やったことないんですけど、えー、今回は、えー、開封レビュー動画っていうんですかねをちょっと、えー、思いつきでやってみました。ムーーンンレンスの 2way ローチェアです、ね、えー、これ実はですね、えー、うちではあの半年ほど前に1つ買って今回が、えー、2脚目になります、えー、とっても、あのー、重宝してるんで。 ただあの、アマゾンでしばらくですね、なぜかずっと、えー、品切れで、あるいは高騰してたりして、なんかチャンスがなかったんですけど、まあ、久しぶりに見ると、あのー、なんと値段が3999円に、えー、下がってましたので、まあ、適正価格になったので、えー、2つ目を購入したしたいです、あのー。買った理由はそういうことです。あのー、とにかく値段がですね、4000円を切ってるんですね。4000円。 ちょっとあの、めんどくさいので4000円と言いますけど、あのー、このタイプのローチェア、ローチェアっていうかですね、要はグランドチェアですね、あのー、開いた時に、足をですね、展開した時に、この四角い正方形になる部分、えー、これがある椅子っていうとですね、まあ、大体ヘ リ, ネックスヘリノックスのグランドチェアを思いつく人が多いと思うんです。あれがですね、えー、いくらだったかな、1万多分4000円とかすると思うんですね。 の DOD のすごいっす。これも同じようにあの足の土台の部分が四角なんでえグラウンドチェアとして使うんですけど使えるんですけどこれもしばらくずっとなんか1万7000円とか8000円とかですねちょっと考えられないような値段がついてて最近ようやく色によっては1万円切るようになったんですけどそれでも、まあ、1万円近くするっていう、えー、それに比べるとですねこのムーンレンスはですねなんと4000円という ちょっとですね考えられない値段なんですねまあ、それが一番の理由ですで実際に使ってみてあのどうかっていうとまあ、非常に軽いんですけど頑丈です理由はですねあのこれあのジュラルミンなんですジュラルミンっていうのはのアルミの合金ですけどアルミと違って非常に強度があるんですなので、えー これ、耐荷重150キロになってましたけど、まあ、少々重たい人が座ってもですね、全然そのフレームが曲がっちゃうとか、いうことがないんです。あと、ツーウェイってある通り、今のこの使い方は1つ目の方法、足を全部組んで、まあ、ちょっとこう、えー、なんていうんですかね、あの、普通の椅子よりはやっぱり低いんですけど、それでも、まあ、そこそこの高さを確保した、えー、座り方。で、これに対して、 えー、足の部分をですね、えー、全部取り外してあの短い 4, 4本の足ですね、えー、取り外しますと、えー、四角い正方形の部分をあの土台にしてそのまま何、あのー、て言うんですかね床地面に近い部分に、えー、座ることができるちょうど今その、えー、2つ目の座り方の方に、えー、足組みを変えてるところなんですけど、まあ、こんな風にですね足を折り曲げて。 あ、えーはい、を組むようにな近い形でで座れるんですね、まあ、これだとですね本当に地面が近いので例えば何、あのー、て言うんですかね高さがあまりないテーブルと一緒に使ったりとか、えー、目の前で、えー、割とコンパクトな焚き火台とかを私よくやるんですけど使う場合なんかでも、えー、全然こう距離がなくてですね非常にこう扱いやすいんです、えー、地面に座るのもですね実は楽で結構好きなんですけど ただ、あのー、たくさん、えー、アルコールが入ったりするとだんだんですね地面に座ってるとですねなんかこう辛くなるんですね体を、えー、何かにこう預けてもたれかかりたくなるんですまあ最悪あの地面に寝転がっちゃうんですけど、まあ、それはそれでいいんですけどねやっぱりこう普段から、ね、あの地面に寝転がっているのも変な人ですから椅子にちょっと座ろうと思うとこういうですねあのゆったりともうリクライニングにまで行きませんけど それれに近いい、えー、背もたたがあるととと便利ということで購入しましまポケットもあるのでちょっとこうスマホとか入れておくこともできるし非常にいいかなと思います。よかったら参考にしてください。